背中をしっかり動かすと、脂肪燃焼効果が上がるって知ってましたか痩せにくい人の多くは、額から汗をかきます。痩せやすい人の多くは、背中に汗をかくんです。今回、座ったまま、背中痩せ、脇肉、垂れ胸、猫背巻き肩、首こりや肩こり、全部解消できるメニューになってます。一緒にやっていきましょう。楽に座った状態で、片手親指後ろ向けます。反対の手で、鎖骨を10秒さすっていきましょう。手をしっかり後ろに伸ばしましょう。1、2、3、 5678910反対も一緒です12345678910手のひらを上向けて今度は両手で肘をグッと脇を締める感じで動かします5回1 2 4 5親指後ろ向けて手を下に伸ばします首をしっかり横に倒して手で肩を後ろに押さえましょう5秒12345反対も一緒です12345 親指を後ろ向けてダブルを作ります。後ろに手を10回回していきましょう。胸は張りながらです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。片手上に伸ばします。耳よりも少し後ろで肘を曲げ伸ばしです。手を高く上げましょう。10回ずつ。1、 345678910反対もいきましょう1 2 3 4 5 6七、八、九。 10腕を楽にして肩をしっかり高く上げたら一気に落とします5回12345後ろに手をついて肘を少し曲げますこのままキープです10秒1 2 3 4 5 6 8 9 10手を楽にして腕を振りましょう10回123456789 手を頭の後ろで組みましょう下を向いて脇を閉じたり開いたりします5回12345今度は正面向いて動かします今度はしっかり閉じましょう12 345手を斜め下に伸ばして親指ひっくり返しますしっかり下に引っ張りながら首を横向けて10秒キープ12345678910反対もです1 2 3 5 5678910手を後ろで組みましょう手を斜め下に伸ばす感じで胸を張って10秒キープです12345678910今度は手を離して高く上げます10秒キープ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10もう一度手を組みましょう、このまま肘を曲げて伸ばしてを繰り返します、5回、1、2、3、4、5、 片方腕を上げて手を回します10秒12345678910反対も一緒です12345678910 手を後ろに大きく回したら床につく反対も一緒です10回1 2 3 4 6 7 8, 8 9 10, 10, 10 右にした状態でしっかり上を向いて5秒キープ1 2 3 4 5 o k イにした状態で右向いて5秒キープ12345反対12345 親指後ろ向きでダブルを作ります肘を動かしながら上を向いて口を「い」にします10回12345678910親指後ろで手を L の字このまま親指を後ろに伸ばします10回1 2、3、4、5、6、7、8、9、10片手親分後ろで手を斜め下に伸ばす肩を下に落としながら鎖骨誘ります10秒1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 反対12345678910肩を交互に叩いて下に落とします10回1 2 3 4 5 678910お疲れでした